皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月13日、第6回アストルティアカップが終了しました。皆様お疲れ様でした。忘れないうちに、賞金と参加賞をもらっておきましょう。感想した感想は、スライムタワーが意外に強くなかったのが第5さんでした。そして、愛も変わらず、スライムナイトが強かった印象を受けました。 そんな体感は果たして正しかったのかその謎を解くべく我々は画面左の掲示板に向かったのだった我々一般庶民の使用率はこんな感じになっていますそれでは最上位ランカーたちの使用率を見てみましょうまあそうなりますよねこの2匹ですよね知ってましたいわゆる人権ってやつですね皆様本当にお疲れ様でした